節発祥の地大仙市中仙地区よりやってまいりました欧州心前と申します私たちの中仙地区にあります八乙女桜地元民謡の鈍伴節元歌となったエゾ馬ジンクの手踊りを一生懸命皆さんにお伝えしたいと思います。地元愛を胸に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 誇れし我がふるさとに今こそ響き渡る皇居八乙女 米おなじみのどんぱん虫のもとうかくなったエマゾージンクの手踊りです引き続き手拍子お願いいたします「こうさいさい小さいさいちい小さいさい」「小さい小さいさい」「雨小さいおだひとり」「気がいなくっているとき」 感謝の気持ちを込めまして礼ありがとうございました